次はワールドワイドウェブのァ話ですで。今日最も広く利用されているネットワークサービスはワールドワイドウェブ、WWW、単にウェブとも言いますね。で皆様もそのクライアントであるウェブブラウザーは、まあ、いつも使うと思います。ただ、そのウェブブラウザーでいつも見ている情報、その裏側の含みというのはあんまりご存知ないんじゃないでしょうか。でウェブの基本的な枠組みはハイパーテキストですね。ハイパーテキストというのは コンピュータの画面上にテキストや画像などいろんなコンテンツが表示されてるんですけども、そのコンテンツの中には、他のコンテンツやその特定箇所を指している場所が埋め込まれてるんですね。これをリンクと言いますで。リンクを選択すると、画面はそのリンク先に切り替わって、そのリンク先の内容が見えます。これを次々に繰り返していくと、どんどん別のサイトを見ていたり、様々な情報を見ることができます。で まあ、こういうリンクで互いに結び合わされたコンテンツの集まりなので、リンクをたどりながら自由に読むます。これをハイパーテキストと読みますハイパーテキストですね。で、ハイパーテキストの概念そのものは、ワールドワイドウェブよりもずっと前からあったんですけども、そのネットワークサービスの形に組み立てたのがワールドワイドウェブなわけです。ネットワークサービスだとですね、世界中の様々なサーバーがお互いにリンクを張ることがんでするで、ね、非常に便利なんですね。それで非常に普及したと。 では、リンクについてもう少し詳しく見てみましょう。ワールドワイドウェブでは、ネットワーク上にあるさまざまなもの、まあ、ものというのは資源とかコンテンツとかですけども、それを指す手段として、URL、ユニフォームリソースロケーターと呼ばれる形式を使示します。URL は一般にえ、スキームコロンアドレスという形をとります。そのスキームというのは、どの種類のアドレスかというのを表していて、アドレスはその キュームの中での書き方ですね。で、一番広く使われているのは、ウェブサーバーからコンテンツを取り送するプロトコルである HTTP、HTTP、ハイパーテキストトランスファープロトコル。これを使う場合で、えー、その、HTTPURL というのは、こういう形をしてます。HTTP コロン始まって、すらすらホストして、で、その後に、ユークスの罰名と同じようなス、スラッシュディレクトリ、スラッシュディレクトリと。 でこれはどういうふうになっているかというとですね。まず、えー、あなたが、例えば、h t t p h o s t w r i h t m l とかいうの URL を指定してページを取り寄せようとすると、ブラウザーですよ、えー。ブラウザーは、そこから、えー、ページを取ってきますが、取ってくるのには、まずネットワーク上でホスト A の、えー、ウェブサービスにセットしてきます。 それから、そこの中から、あなたの中にある、えー、スライツスラワイ HTML をくださいって言うと、はい、あげますよと言って、HTML で書かれたページを転送してくれます。で、HTML については後で学ぶんですけども、HTML は中にリンクが埋められますので、例えばこう、コンテンツを見てると、ところどころにこう、アンダーラインが。これはリンクですね。で、リンクは実はこの、えー、見, える見える文字の情報に加えて、 このリンクをクリックしたらどこへ飛ぶか。それも URL ですね。httpURL が多いんですが、それが後ろに隠れてます。なので、あ、これを見ようと。詳しく見ようと思ってクリックすると、今度はこの URL が働いて、ホスト B って書いてあったら、ホスト B へ見に行って、その下のスラ A ー、スラビー、html ください。はい、あげますよってで。もらってきて表示する。 そうすると、今、中で起きていることは今言ったように、あっちこっちからこうページを、HTML を持ってきて表示しているんですけども、あなたから見ると、リンクをクリックしたら、他のページに切り替わったというふうに見えるわけです。それで、ハイパーテキストの動作が実現されているんですね。で、なんでこの URL とリンクについて長々と説明しているのかというと、URL がワードアップの、まあ、一番肝なんですね。 で、えー、ウェブでコンテンツを伝送しているのはごく簡単なプロジェクトコルで、えー、やってることは、ブラウザーはこんだけですね。ブラウザーは指定された URL からコンテンツを取り寄せて、そのコンテンツを画面に表示します。で、その取り寄せたコンテンツが HTML、これはハイパーテックマークアップランゲーですけども、えー、その形式であれば、え中にリンクが含まれていることがあります。その場合は別のコンテンツの URL が埋まってるわけですね。 そして、ユーザーがリンクを選択すると、ブラウザーはリンク先のページに飛ぶ。ええー。で、結果的に別のページが見えます。で、たったこんだけで済むのは、リンク先っていうのは URL の形で表示されていて、世界中のどのサーバーのコンテンツでも、ホストとパス名ですから、ホストはインターネット経由でどこでも行けません。だから、世界中のどこのホストでも、まあ、そこにウェブサーバーが動いていれば、えー、取り寄せることができると。 なので、ワードワードウェブは、まあ、世界中にまたがったネットワーク上のハイパーテキストということになっているわけです。次は Web アプリケーションのお話をします。前、まあの設定は、ワードワードウェブはサーバーからコンテンツを取ってきて表示するシステムというふうに説明しましたが、実際はそうではないですね。 私たちはブラウザーを使ってネットショップの買うものをしたり、あるいは掲示板でいろんなものを書き込んでコミュニケーションしたりしましょうね。ですから、もらう一方じゃなくて、私から向こうに情報を出すこともあるわけです。それはどういう仕組みになっているんでしょう実は、HTML によって記述されるページの中には、えボタンとか入力欄とかの、まあ、グイーに含まれることができます。そして、ブラウザーの上でユーザーが入力欄にテキストを送信したり、 まあ、例えば、ラジオボタンとか、をィニーに選択したりしてから、送信ボタンを押すと、これらの情報をウェブサーバーに送ることができるんです。で、ウェブサーバーの裏側には、例えば、これが、えー、ま あ, あ、掲示板だったらば、掲示板のウェブアプリが動いていて、ウェブサーバーを掲示して、この情報を受け取って、あ、誰々さんはこういう書き込めをしたんだ。じゃあ、他の人にもこの書き込みを見えるように用意しとこう。他の人が、えー、そのページを見ると、 えー、これ私が書き込んだこのコメントがすぐ見えるというふうにして、えー、ウェブサーバーをい経由して、裏側のウェブアプリケーションが動作することによって、さまざまなところの人が通信したり、あるいはネットショップであれば、この、えー、ウェブアプリではネットショップの、まあ、お買い物のリストを管理したり、えー、注文したらはい注文を受け付けます、えー。そういうのを全部やってくれるわけです。で、このウェ ブ, ラウェブアプリケーションというのはですね、 パソコンにブラウザさえあれば、それ以上特別なプログラムを入れなくても使えるので、まあ、ワールドワールドウェブが普及すると、広く使われるようになりました。また、スマホやタブレットでもブラウザが動きますから、これらのモバイルからも使えます。で、このために非常に多くのウェブアプリケーションが使われています。ただ、全部ブラウザやろうとすると、パソコン用のブラウザ用のサイトというのは、ちょっと画面が狭いと使いにくいので、えー、その専用アプリを使うっていう場合もありますけれども、 まあ、基本はこのウェブアプリケーションから始まっているということですね。